銀弾発射支援射撃を繰り返し私に任せなって。 抜き抜の時間ですよ補給品を受け取ってくださいあいつを掘らなきゃいけなくなったじゃんあなたたちのせいだよ体力ゲージはいつも何でもいいことに確認しておかなきゃね無駄だよ それなりに大変なことになるかも。 使ってくださいね、いよし攻撃だ私に任せなってかかかか具合の悪い方から順番に お仕置きの時間ですよ 補給品を受け取ってください ダメだあなたの、ね<笑> でも無駄だっあ<笑> リンクします。リンク チェスト も無駄だこれがゲヘの空気圏会の力だ。 ヒボトスで行わさまざまな事件の数